はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、右か左かちょっとわかんないけど、プロモーションを含むと書いてある通り、案件動画でございます。で、ちょっと待って。 ちょっと待って、案件と聞いてね、動画閉じる方もいらっしゃると思うんですけれども、しっかりとしたお店でね、大食いもいたしますので、最悪ね、興味ないよって方は、食べるところまでね、早送りしていただいても構いません。で、今回ね、紹介させていただく商品なんですけれども、こちらでございますね。見ての通り、サプリでございます。 サプリってさ、めちゃくちゃ怪しく思うじゃない僕もね、見る側だったら動画切ってると思うんだけど、マジで切らないで。こちらの商品なんですけれども、日本で唯一病院が監修して、病院がね、しっかりと作ったサプリでして、本当にちゃんとした商品なんで、下手なことが言えないんですけど、いわゆるね、免疫を強めてくれるサプリということで、まあなかなかね、コロナが流行ってからは感染症対策で表に出るのを控えてるとか、 外食を控えてるって方も多かったので、本当にね、いいものであれば、そういった方の手助けになるように、今回はこの案件を受けさせていただきました。まあ、オープニングにね、難しい話をしても、しょうがないかなと思いますので、えっと、とりあえずね、え今日は早速、お店に行って大食いしていきたいと思います。エンディングでね、詳しいことはお話します。 とということで、えー、本日ね、お伺いするお店の近くに着きました近くというかもう横なんですけれども本日伺うお店は僕ら大食いが、ね、散々お世話になっております坂のめさんのセカンドブランドのお店が新店としてね、先日オープンいたしましたまさかのね二郎系のお店のセカンドブランドが煮干しのお店をオープンいたしました ちょっとね、普段はまだ夜営業のみしかやってないんですが、今回はね、撮影ということで特別に昼の時間にお邪魔させていただいております。なのでね、えー、まぁこんな感じで、まだ店舗はシャッター閉まっているんですけれども、本日はですね、こちらのお店で煮干し系といえば、あえ玉と替え玉がありますので、本日は麺何玉食べれるか挑戦していこうと思います。まぁ、あ、挑戦とは言っても無理ない程度に、 このね、新店の良さを皆様にお伝えできればと思いますので早速ね店内に入って美味しいラーメン食べていこうと思いますということでただいまね店内に入ってきておりますまずねこのジンベイさんメニュー注文する前にちょっとね食券機の方で販売しているねメニューを確認していこうと思います先ほどご説明した通り煮干しのお店なので デフォルトメニューはこちらでございますね。中華そばと濃厚中華そばの2種類となっております。で、そこにもちろんこちらのあえ玉であったりとか、はえ玉もご用意してありますので、1杯じゃ足んないよって方は、大盛り等は不可ですのでえ、こちらの方で麺足してみてください。特製になると、豚、鶏とレアチャーが増えて、鶏2枚に極太麺マ3本がついてきております。 で、今回はね、通常に一杯二杯食べるだけではなくて、替え玉やね、あえ玉をがっつりと頼ませていただいて、レアチャーシュー丼なんかもあるらしいので、ご飯物と一緒に食べていこうと思います。ってことで、一杯目はね、到着いたしました。こちら一杯目にいただきますのが、煮干しの、いわゆる中華そばでございますね。こちらもね、早速いただきたいと思います。こちらね、濃厚の種類ではないんですけど、これもう見えるかなもうスープがね、結構、 濃いですようわ濃い、まあ、煮干しはもちろんなんですけど動物系の甘みとか、まあ、そういったいろんな乾物動物の甘みが加わってすごい、ね、濃厚だけどいわゆる煮干しの濃厚タイプでしょっぱいのよくあるじゃないですかそういう感じじゃなくてもうホにバランス型って感じちょっとこれ麺いこうか麺はねもちろん 自家製麺となっておりましていわゆる煮干し屋さんの細麺に比べるとかなり太めの仕上がりになってますねちょっと う, おーうんあ う, まい う, まいうんうんうん はえ玉お願いしてもいいですかあのね茹で前で 140g 麺あるのにこれちょっともうほんとあっという間に完食しちゃいましたうまいちょっとねこれレアチャー丼食べていこうかなと思うんですけど見えます皆さんこんだけ肉のってしっかりトッピングされてるのに300円<笑>おかしい値段価格設定だと思うんですけどちこちらもねこうかなあう うまーバンバンジーに近いような味付けちょっと甘みとごまの香りが効いててうんうまいこれ<笑>うわーうんうん<笑>うまっただいま1杯目のこれ替え玉到着いたしましたもうさこの見た目だけで麺が美味しいのは分かるかなと思います、うん、よっうわー 正直あのすごく昔から仲いいからとかそういう忖度脱ぎで並んででも食いたいぐらいマジでうまいこれうんうまっうわちょっとねさっき気づかなかったんだけど替え玉あえ玉を頼む場合はだいたいね麺半分食べたタイミングでおごけくださいってことだったんでそろそろ半分になっておりますし 続いてはね、あいだまを頼んでいこうと思います。うわい、久々にこうぐっとくる煮干し食ってる気がする<笑><笑>うーん。うんっ、うま。うん。ね、これあいだま来る前にご飯食べちゃいましょう。 今これ、あえ玉ね、これ見えますかね、到着したんですけど、まあ、麺料も多いし、しっかり具材とかも入ってるし、これで300円ですから、これは設定ミスですね、いろいろと、すごいな、わあちょっとあ玉の方はね、もちろん名前通り、このまんまでもいただけますんで、スープにつけずに、まずはね、いただこうかなと思います、あえ玉にね、タレを絡ませるとこんな感じになりますね。 <笑>うんうまっホ本当にあのこれをスープにつけるべきか悩むぐらいもうこのまんまで完成してる<笑>うんうんうんうわうまっうまっ じゃあほんと申し訳ないですけど最後、替え玉もらっていいですかんーうん、ちょっとこのあたりでチャーシューもいただいちゃいましょうチャーシュー、こんな感じでございますちょっとあのスープに使っちゃったんで火は入ってるんですけどやわらかそうようんちょっとただいまですね、替え玉。まあ これで3杯目通常の、まあ、麺と含めて4玉目でございますねさっきドボッときちゃったんで麺だけでいただきますうん、うん、ちょっとねもう間もかなりしてますしスープも冷めてきましたんで、えー、この替え玉を最後にしたいと思いますねうん うまっこれもう最後までねこれスープおいしいよしい、ね、ということでですねただいま1杯目にだきました中華そば、えー、それに間い玉替え玉といただいていきましたごちそうさまでした続いてね2杯目濃厚の中華そばをいただいていこうと思いますただいま2杯目届きました濃厚中華そばいただきたいと思います うわあもうスープがさスープうまそううわクリーミーだなうん、まいちょっとスープ見てくださいしっかりととろみも出てますしこのね濃厚な色味ですよもう見て伝わると思いますこんだけ濃度出したら普通煮干ししょっぱいと思うけど全然しょっぱくないですね 早々にあの替え玉をお願いいしますあ、はい、<笑>いやあのねさっきに引き続きほんとうますぎて一瞬で面なくなっちゃうわ、うん、あ生卵これ今ねちょっとお店のオーナーさんに教えてもらったんだけど生卵のトッピングも販売しておりまして アえダマとか、カえダマとかをする際に、スープに溶くと、なんかね、さらにこう、まろやかで、マイルド、コクの出るスープになるらしいので、ぜひね、ちょっと皆様も試してほしいんですけど、僕もね、後ほどのカえダマ、アイダの際に試させていただきます。ありがとうございます。今、カえダマ到着いたしました。そしたらね、先ほどお勧めいただいたこちらの生卵スープに入れていきたいと思います。いかしていただきます。よっと。じあ、ちょっとこれ溶いちゃいましょうか、スープの方に。うわー いやまあ僕もねよく二郎系とか行く際には生卵をね漬け卵として食べますけどスープに溶くのは初めてかもしれないまあ徳島ラーメンとかはあるけどね漬け麺風がおすすめということでちょっとこれ漬け麺風でね食べてみましょうよっうすげえ絡む<笑>これちょっと見えるかなこの絡み具合スープめっちゃくちゃ絡むわ うわこれうまっこんなうんだちょっとねこれ皆様も騙されたと思って本当ね来店したら一回試してみてください本当<笑>いいわこれ<笑>うん濃厚だけどマイルド 本当にねこの生卵を絡めることによってスープが一気に具材になりますわうますぎるちょっと今もうなくなりましたんですいませんあもお願いします<笑>やっぱりね濃厚のスープなんかっていうのは基本的にねベースの方にも動物系のだしもね入っているのでほんと煮干し風味の入ったすき焼きというか改めて考えてみると合わないわけがない組み合わせですね で今ね、合い玉到着いたしました。スイカでね、ちょっと合い玉用にこれ、生卵もいただきましたんで、これでいっちゃいましょうか。うわ、これね、いい卵を使ってますんで、黄身の色見えるかなもうこれだけでもうたまんない見た目ですね。 ただ少しですね、今、卓上にございます、これ、煮干し質がありますんで、あえ玉にも、これ、ほんのり、かけまして。 スープ風にとってはね一番飲み干しちゃいけない煮干し系のスープ飲み干しちゃいました<笑><笑> う, ーんうんということでただいまですねこれ濃厚の中華そば で、もちろん、あえ玉も完食させていただきました。ここで終わる予定ではございましたが、メニューにはないんですけれども、この麺をしっかりと冷やして食べる TKM 風のまかないメニューがあるということで、最後はね、そちらを食べて締めたいと思います。ということで、本日ね、最後にいただくのがこちらでございます。いわゆるこんな感じで麺は TKM 風に煮干しのスープもつけていただいて、スケジュールとしてね、使ってくださいってことだったんで、えー、こちらはね、一緒にいただいていこうと思います。 よあーもうこの絵がうまいね<笑>この絵がうまいこれですよ皆さ ん, 皆さんどう皆さんどうどうどうやっぱ今までのねあえ玉とか替え玉と違って TKM 風なんで麺がねしっかりと締まってるみたいなんでしていただきます うーまっうわーこれおいしいそれこそこんなんなんかもう3玉4玉一緒になくなりますよちょっとつけ汁み一回いっちゃおうかあーう ま, ー<笑>うま い, いやもうこれはまかないでとどめておくべきメニューじゃないですよねもう絶対に出すべき<笑>メニューですよね<笑>う<ー>ん<笑> うん、これ今何玉の目だっけ8九ぐらいいってますけどペロリスすね<笑>これもう最後うん、うん、ああまたもーご待たせました はい、ということで、ただいま自宅に戻ってまいりました。改めてですね、オープニングにもお話しした、え今回の案件の商品の説明なんですけれども、こちらでございますね。SVM と D5000 という商品でして、さすがにね、サプリ系ですからえ、僕も全く試さずに皆様にね、紹介するのは嫌なので、自分でも何ヶ月かね、これ飲んでみたんですが、免疫を高めるということで、 ここ数ヶ月ね、僕自身は流行り病にはなっておりません。それ以外にも、風邪とかインフルエンザとか、いわゆるそういった病気にはなってないんですけれども。 まあ、これがね、このサプリンのおかげなのか、はたまたシンプルに自分の体の強さのせいなのかわかりませんが、結果的にはね、ここ数ヶ月はすごく健康的に過ごせました。もちろん免疫を高めるものなので、絶対にならないとかそういうものではないんですが、ただね、こういった商品を使用していただいて、少しでもね、外出てみようかなとか、外食に行ってみようかなとか、そういった気持ちになっていただけるような人が一人でも増えたらいいなと、 思って今回受けさせていただきましたもちろんサプリとかの商品ですし値段もね安いものではないのでさっと買ってくださいってことではないんですけれども少しでもね気になっていただいた方は概要欄に記載の販売ページの方でね詳しい説明なんかも見てもらって納得していただけたらね、えー、ぜひ購入していただければと思いますまあ本当にね数年経った今でもこの正しい感染しにくい方法っていうのがまだまだね世の中的にはわからないところではございますが少しでもね、えー、ちゃんとしたもの の皆様にご紹介できればなと思いますそれでね少しでもまあ外食だったりとかそういったものが盛り上がってくれれば本望でございますあくまでもね無理に買ってくださいって話ではないので本当にね納得してくださった方にはご購入いただければいいかなと思います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 まさかね、二郎系からよ、この煮干し系の新店をオープンするとは思いませんでしたが、本当にね、こう、侮れない、もうマジで一口目からこの煮干しうまって、もう忖度なしでね、思うぐらい美味しいラーメンでございました。ぜひね、お近くの方、まあ、遠方だとしても、これ食べてほしい一杯ですので、気になった方はね、こちらの煮干しラーメン食べてみてください。 そしたらこの辺りで早速ですねコメント返信していきたいと思いますまずは1件目こちらこういったご質問結構いただくんですけど家系ラーメンって朝昼夜タイミングによってね味の濃さ違うのかってご質問いただくんだけどこれ実際結構違いますやっぱりね家系のスープとかあとは二郎系とかもそうなんだけれども 普通に使ってるメインの寸胴とサブの寸胴、まあ2個3個寸胴を用意しているお店が結構多いんですよ。というのも、やっぱりね、営業しているとずっとね、寸胴に火をかけっぱなしの状態になって、どんどんどんどんね、スープが詰まっていったりとか、もちろんね、排水が出てくるとやっぱりスープの濃さって変わってくるので、普段の味に整えられるように、こういったサブの寸胴からね、こうスープを継ぎ出して、いわゆる詰まったスープを伸ばすような作業をするんですよ。 だからね、その点、ちょっと時間によって、その継ぎ足しする前、前後によって、味がね、変わる場合がありまして、もちろんお店さんもね、ある程度、一定にはしようとはしてるんだけど、どうしても若干の変化がある場合がございます。なのでね、えー、皆様が好きなお店でも、さらにね、好きな時間帯っていうのがもしかしたらあるかもしれないので、そういったね、お店がある方は、どんどんどんどんお店、ちょっと時間帯を変えつつね、通っていただいて、 自分が、私が、僕が一番好きな時間帯をね、見つけていただけると、さらにその好きなお店をより好きになれると思いますので、僕はおすすめさせていただきます。そしたら二つ目のコメントを紹介させていただきます。本当にね、毎回こうやって皆様のおすすめのお店、コメント欄で教えていただけるの、本当にありがたいです。僕もね、人よりは一応飲食店さん、ツイッターであり、インターネットでありね、 いろいろと調べてるつもりではあるんですけれどもそれでもねやっぱり調べきれないので本当にねこうやって通ってるお客様から教えていただけるコメント欄の情報めちゃくちゃ貴重でして今後もねぜひどんどんどんどんこうやってコメント欄に書いていただきたいんですけど今回いただいたこの北里屋さん僕もいろいろと調べておりましてめちゃくちゃねラーメンうまそうなんですよ一応ここにのっけておくんだけどこれですよ このラーメンもう写真見るからに絶対うまそうだよね正直ずっと気になってるんで、まあ、近々ね撮影外だとしても一回はねお伺いさせていただきたいなというお店なのでまたね、えー、Twitter もしくは YouTube の方で行った際にはねご報告させていただきたいと思いますそしたら本日3つ目のコメント 家系たくさん行ってるけど、吉村屋さん直系のお店行かないんですかというご質問でして。いや、ほんとね、吉村屋さん系と直系のお店さん行きたいんですよ。めちゃくちゃ行きたい。ただ、僕自身の撮影がね、こう見ていただくとわかる通り、カメラをね、4、5台使うんですよね。で、スタッフとかも使わずに、まあカメラマンとかもいないので、基本的には現場は1人で行くんですよ。 そうすると、事前の準備がね、結構20分近く早くてもかかったりはするので、やっぱりこう、カウンターだけであっても、もちろんね、店主さんと直にご連絡させていただいて、ご協力いただけるところは行けるんですけど、なかなかね、テーブル席がなかったりとか、そういったお店さん行くのね、結構厳しかったりするんですよね。かつ、やっぱり家系ってめちゃくちゃ回転が早いので、よりね、 普通のラーメン屋さん他のラーメン屋さんと比べてもちょっとね撮影の準備がしにくい部分があってかなりご迷惑をかけちゃうので あ, あの OK ー出たら行きたいなぁとは思ってるんだけど正直なかなか申し訳なくて行けてないのが現状ですのでえ今後ね行けるようなことがあれば行ってみたいと思いますそしたらちょっと長くなっちゃってるんだけど本日最後のコメント返信はこちら こういったね、質問はもうだいぶ昔からね、いっぱい来てまして、都度ね、生放送だったりとか、ツイッターの方では発信してるんだけど、まあもちろんそっちはね、見てないよとて方も多いと思うので、改めてこの動画内でね、説明させていただきますと、まあもちろんね、お仕事のお問い合わせ先という形でアドレスは載っけったりするので、そこにご連絡いただいた際には、 僕もね、あの、一緒に協力して仲介してもらっている人間とね、あの、仕事をしているので、その人の取り分もあるから、絶対 100% ゼロじゃない。例えば企業様がやってる飲食店さんとかってあれば、もちろん案件をお受けすることはあるんだけど、ただね、基本的に個人店さんからお金をもらっていくってことはないかな。 まあ、その、すごい遠い距離、飛行機使わなきゃいけないとか、新幹線使わなきゃいけないって場合で、あと泊まりじゃなきゃいけないって場合は、そういったご相談させていただくことはあるけれども、基本的にね、撮影のために、じゃあ、何十万くださいとか、個人店さんに言うことはない。 個人店さんの例外としては、例えば動画の構成をうちで決めさせていただいて、修正とかね、確認をしないと動画公開しちゃいけませんみたいなお店の場合は、さすがにね、それはもう案件ベースになってしまうので、お金をね、いただく相談をする場合はありますけれども、基本的にはね、うちに来てください、食べてください。で、勝手にやってもらって大丈夫ですよってことであれば、案件としてね、お受けすることはないので、そのあたりはご安心ください。 で今ねこのコメント欄に書いてあるもつ煮込み屋さんこちらに関してもメンデル川崎店の出身の方が独立したお店でそういったねお店さんであればぜひね僕からお伺いさせてくださいと、まあ、お店の方にねお話をして行っただけですし武蔵屋さんに関しても僕がね結構高校生の頃からいろんなお店さん行かしてもらって好きなお店だったんだけど武蔵屋さんね行かないよって方から どこのお店行っても味ってあんま変わんないんじゃないのみたいな話をね伺うことが多くて僕からね武蔵アの総大将総括をしている方にこういったね企画皆様に武蔵アがどんだけ違って各店ね美味しさが違うんだよっていうことを紹介する動画を作りたいとお話をさせていただいて始まったシリーズなのでもうほんと基本的には僕から発信で動画をやっておりますでちょっと と前にもね、コメントであったんだけど、昔は結構美味しい以外にも批判的な話もして面白かったけど、最近は美味しいしか言わないと。昔からそんな批判なんか言ったことない。絶対にない。やっぱりね、あの、お世話になっている飲食店さん、撮影させてもらっている飲食店さんに対して僕は感謝しかないので、人によってはね、例えば合わなかった味だった時は、美味しいを使わずにね、いろんな表現を使って表現するって方もいらっしゃるんだけど、僕は、 もしその好みに合わないもの、中にはあります。あるけど、それはまずいじゃなくて、僕の好みに合わないだけなので、基本的には全てに対して美味しいと言葉を使って動画で発信をさせていただいております。だから、例えばこういったコメント書いていただいている方が、仮にどっか僕の動画を見てね、お店さんに行っていただいて、その時に好みに合わなかったのかもしれないけど、 そのお店、僕ににとっってては好みに合ってたかもしれ ま, せんまあそういうことでね、えー、動画を見てもらって行ってもらいたい。で、実際に行くってことが一番ありがたいんだけれども、その中でもね、皆様が行った際に満足できそうだなと、自分の好みに合いそうだなと思うようなお店さんを見つけていただいて行ってもらうのがいいかなと思います。もちろんね、僕自身も撮影外だったとしても、例えばその行列店とか、 オフで行った際にめちゃくちゃ並んだのに実際食べてみたらああ、そんな感じかみたいな時ももちろんあるし逆に言えばめちゃくちゃガラガラなのに行ってみたら感動するぐらいうまかったそういったこともありますからあくまでですね僕の動画は知らなかったお店を知るきっかけとしてね楽しんでいただければいいかなと思います まぁ、あ、ちょっと真面目な話なんでね、長くなっちゃったんですけど、もう米変コーナー、もうだいぶ尺使ってるので、この辺りで本日は終了させていただきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。